ブラックライトを当てるとこのようにですね、バーコードが見えたりなんかしますね。他の、やや薄暗い環境で撮影をしています。えー、蛍光の実験なので、部屋暗くしてるんですけども、これはあのブラックライトが出るライトなんですけど、身の回りには結構、あの 蛍光紫外線ががが当てるるると光光ももののあって蛍光するものがですでねこれは例えば白衣なんですけど蛍光物質が洗剤なんかにもね含まれたりするんですけどこの目ちょうど今目の前にありましたこのモールなんですけど種類にもよるんですけどこういう緑系の蛍光色素が使われているものがあります。 こちらにもありました ね, ねかなりこう鮮やかに見えますけども、ね、あとはこれは別の実験なんかで紹介してるんですけど蓄光剤ですね蓄光剤を入れたアクセサリーなんですけどかなり綺麗に光ります ち, ちなみにこうこれが蓄光材蓄光剤 パウダー状の蓄光剤なんですけどもねこれ練り、ね、混ぜてるとあとはよく知られてるところで、まあ、蛍光ペンですね、まあ、こうラインマーカーで、まあ、演じするまでもないんですけどこう書くとですねこの部分が光ると蛍光して光るというんですね 今こちらにあの UV という文字が見えてると思うんですけど、このこのコピー用紙ね、普通のコピー用紙自体がもう蛍光剤が入っていて、これがあの実は紫外線防止クリームなんですけども、SPF40 なんて書いてありますけど 実は事前にこうチューブでこう UV ってなぞっといたんですけども紫外線の防止効果を確認するのに紙にクリームをなすりつけておくとこのですね紫外線を当ててもそこのところが薄暗く見えますねこれは紫外線を吸収してるっていうことになりますね ね、紫外線は目に見えないんですけどあの蛍光を発する物質の中に入って我々のこれ目に見える光ですね波長となって可視光線となって出てくるから蛍光として感じるわけですね。これは蛍石なんですけども、まあ、わずかですけどねそんなはっきり見えるわけじゃないんですけども蛍石ですね UV に当てると光って見えると。 千円札です。どこに蛍光物質が使われているかを。見てみます。マークみたいな部分がよく光るみたいですね。 紫外線を当てると光るということで、シークレットナンバーなんかに利用されているものがあります。これ、はがきなんですけど、はがきの、こうですね、えっ、ー、と、このバーコードがですね、これ、通常ではこれ見えないんですけど、見えないんですけども、ブラックライトを当てると、このようにですね、バーコードが見えたりなんかしますね。 他のこれなんかそうですね。ですね。封筒にですね封書 の, この表の部分にこうバコードのようなこうこう光がこう観察されるというですね。でえっと。 先ほど の, あの、えー、コピー用紙に光るって話したんですけどこちらですねこちら和紙の方はですねこれ和紙は実ははがきなんですけどこっちらはしがちじなっ て, ても光らないんです ね, ねこちらのコピー用紙って言いますか普通の、ね、よく目にする、えー、白, 白っぽい紙ですけどこちら和紙の方は。 さすがにこう漂白されていないということで。ですね。こういったはがきな、がきなんですけど。紙すきで。作った和紙はがきなんですけども。紫外線当てても和紙の方はさっぱり光らないですね。次に紹介したいのは。蓄光パウダーですね。 コーパウダーでこれセロハンなんですけどこのセロハンにです、ね、指でこう強く指を押し付けてあの指の先にはこう油がついてたりするんですけどもこの指紋ですねセロハンにこうギュッとこう指紋をつけてその上に蓄光パウダーをですね えー、とこれ綿棒なんですけど耳かき用 の, のタンポですねあの綿毛みたいなやつがあるんですけどもあれ使うともうちょっときちんとできると思うんですけどもこれ指紋の形がですね、まあ、指紋が観察できるのではないかというそういう話ですこのくは材料のものはですね人体に、えー、安全なものなのでそれほど神経を使わなくても大丈夫です これですね、はい、ここに先ほどのように紫外線を当ててみて光って見えるかどうか指紋が見えるかどうかやってみたいと思いますはいはい見事に光ってますね、まあ、指紋に見えるかどうかわかんないんですけどちょっと近づけてみるともう少しちょっとあの蓄光剤まぶしすぎた感じがするんですけど 指紋らしきものが観察できるということです蛍光剤であるフルオレサインという物質を紹介しますこれオレンジ色の液体なんですけどもこちらの試験管理ですね、えー、こっち側がアルカリ性こっち酸性なんですけどアルカリ性の方これですね、アルカリ溶液だと紫外線が当たるとま光って見えると ええ、黄緑色ですね、光って見えるというものですね。紫外線を当ててみます。暗くしますね。はい、こんな感じですね。線を当てる角度によってですね、ちょっと光り方が違ったりなんかもするんですけど。こうですね。上方から当てると、こうはっきり。差が見えると思うんですけど。ね、えっと。 こちらに、えー、試験管ですね、まあ、同じことをやるんですけど試験管にフローレセ繊維12滴入れました、ねえー、酸性だとあまり光らなくて塩基性だとですねアルカリ性だとよく光るってことを示したかったんですけどもうすでに こちらのでで示している通りなんですす。けど、えー、片方にです、ね、アルカリを入れます水酸化ナトリウムなんですけど、えー、肉眼では明らかにこう差が見えるんですけどどうでしょうか、えー、そちらのカメラの方から見て左側の方がいい感じで光ってると思うんですけどね このフローレセニングですねいろんなものにこう使われてましてさっきからチラチラ見えてたんですけどこの容器ですねこれ理科教材のある飼育箱なんですけどもこう当てる方向によって結構こう光り方が結構違ったりなんかするんですけどもフローレセインが使われているものです、ね、この厚みのある部分がですね よく光って見えると明るくするとこんな感じなんですけど明るくしてもこんな感じなんですけど